Bye. りがとうござい場所で アイスコーンにエッサイズ一つくださいサイズですはい止まりましたフォーはご利用ですかいらないですはい、それでは4つ目です ここにいないのってもうフードないですよねスコーンとかあなるほどえっとなんであんバターなんかそれ美味しいって聞いてて<笑>あなるほ ど, どるチョコレートクリームドーナツ ちょっと飲み物どうしようかな。うんえー、っとーあアルグレイってできます？ ア, グアルグレイはアルグレイティラテ で, できますか？あできるんですか？じゃあトールサイズのアルグレイティラテオールミルク。はい、モバイルオートだとなんか乗ってなくて。 パスタティラテとかです。あ、多分そっちで飲んでた気がします。あ、そうなんですね。ねそうなんアルグレイ美味しいですよね。できるんですね。なんか前、はい、アルグレイのティーバックもないって言われてて。一時期あのアルグレイのなんかちょっとホワイトウとか中間のすごい人気なものがあったときにスタッフさんがあ、なるほど。ていてほどですね、は い, いご利用です、ね。あ、お持ち帰りです。 ークレム と,、うん、レーとあってて言って た, ったっけ<笑>あでもこっちもたま卵サンドも美味しそう。うん これにする、なんか一番売れてるし。そう、それだけ。もっと高級あれば十分なんだけど、それを買っと何分でもらう、うん。これが一番うまい。なんかそうすると、こう。ダイエット効果があるというか、痩せるから。 でも最近すごいなんかお腹いい調子じゃない<笑>それ飲むかげんうんあ？最近も朝<笑>もあれですよ朝は飲んでないだから前は飲んでたんだけどそういうなんだろう完全にも食べないようにするそうする 蓄すごいんだろうフリーミーなモッツァレラの味がした い, いけど for、so、that、nice. 99? え、どっちも九十九なの？コナンよりなんかワンピースの方が後に始まったような気がする。うん、コナンの方が前じゃない？なんか古いしな。和食作ってよ、こういうの、こういう定食。無理？いや、俺初初なんだろう、マジでやったことないからさ。練習練習。うん、よくわかんない、なんだ。った うん、お花がいいこれあれじゃない抹茶とかなんか潰すやつサラダじゃかい あのホットコーヒーイイかしこまりました。はい、ホットレストの中、月が3つからを選びいただけて、香り高いサイフォンか。あと結構コーヒーの味わいがしっかり出るクローバーか。あと少しあのクリアな口当たりの。フとプラオーバーか。あとのコーヒープレスで選びいただけるんですけど、今ロ ー, ー で, ローーではい、ちょっとが通る。どちらがよろしいですか？ソルでかしこまりました。 しっかかかススプレ華華やや華やかちょっと アイスだとガブガブ飲める。<笑>うん。あ、なんか結構ね私なんだろうこういうフレーバ入ってるコーヒーヒあ氷山好きだけどこれを結構好き。なんかさ重いの好きじゃんうん。ねうん、でもなんかさ我々こうのもいいなっ て, 思って。うん。なんだ重い。うん好き。 ありがとうございます。 やっぱソースのうん。今日は僕からね。<音><音> 分けていいうん分けてください<笑>、うん、<笑>すみあいる ー, お, ーおっぱいもちょっと待ってかけすぎ う、えー、しいでしょ2回および<笑>うんかい チーズは。 最后一次的。<音><音><音><音><音> あ、ジュース。 ちょっと待って。 ある。 イスのにあったイスあス、あった 無理。